はい。皆、えー、さん、こんにちは。サルです。今日はですね、ちょっと撮影の時にいつもと違って、あの、マイク入力をね、あの外部マイクを使って同時録音してみようと思います。えっ、ー、と、視聴者の方からコメントいただいてね、えー、音が、あの、もう少し大きくしてほしいと。<笑>ありますよね。私も YouTube 見ててそう思うことありましたし、一番困るのは、あの、<笑> あれですよね再生の音量を上げてたら CM が始まった瞬間爆音でもう CM がうるさいみたいなねだから少なくとも CM よりは大きい音で喋った方がいいんでしょうねそうすると CM になった時には音が小さいと<笑>難しいな CM の音大きいですもんねということであの部屋の中でねあの撮る時はまだいいんですけどここもね実はの壁はあるんですけどね外なんですよ なのであんまり大きな声張るとね、あのー、ちょっと何て言うのかなあの、聞こえてねあの不気味なんでね、まあ、そういう意味ではちょっとこれぐらいの小さい声、はい。今ね、声を少し小さくしました。今ね、これは小さめに話してます。でこの声の大きさでできれば撮りたいんですね。この声の声大きさで撮っても CM よりも大きな音で撮れればいいなぁと思ってね、ちょっと外部マイクを使った形で今日は録音をしてみます。はい、えっ、ー、と、いろんな、ね、方法があると思うんですけどね、あのアフレコで後でつけたりね、ただ後でね、音だけ加えるときっていうのは、ま、あの聞き取りやすい音質とかね、音声とか、まあ、パソコンでね、オーディオインターフェース使って、あのエフェクターもかけれる、エフェクターとかその EQ ね、 イイコライザーででで音質も調整できるんでおそらくねそれが一番視聴者の方にとっては聞きやすいんだとは思うんですけどどうしてもですねその、えー、例えばレビューした時だったら開封した瞬間のこう声とかですね喜びとかなんかこう調理だったら開けた瞬間のこう出来上がった時の感動とかそういうものってね後でアフレコするとねなかなか再現するのって難しいんですよなんか意図的にねわざとらしい声になっちゃうっていうかね、まあ、そういう意味でできれば一発撮り 絵、えー と, えー、と音がね同時に撮りたいもんで今ね、あのー、それを試しようと思って今日はやってみたいと思います。はい、えー、ということでねやりますが今日行うのはこちらですね、えー、鉄職人、えー、これね鍋蓋が、えー、鉄職人用の蓋じゃないんですあの以前注釈で出したと思うんですけどこれはねグリルパンっていう別の商品あの朝型のフライパンがあってあのパール金属での同じ。 そちら用なんですでそちらだったらぴったりとね蓋がはまるようにできてるんですけどこれ鉄職人同じパール金属ですけどこれ用の蓋っていうのはなくって Amazon でこれを買ってもね関連商品おすすめでこれが出てくるんですただこれは実際には鉄職人用ではないのでこれピタッとはまらなくってこっちをはめるとこっちが浮くというねちょっと見えにくいと思うんですけど状況なんです理由はここの内側に このヘリがあるからですここがここと干渉してぶつかるとしたがってここをカットしてやれば売ってますかねカットしてやれば、えー、ピタッとはまるんですねということで今日はカットしようと思います、えー、ちょっとねあのこのグラインダーでやるんでまた<笑>すごい爆音がするんですけどねそこだけはね後であの調整しながらやろうと思うので グラインダー回してるときはね音はあの声は取れないんですけどまああのやってみようと思いますではねここ今ねちょっとカットする目安を鉛筆でね印をつけましたので軽くまずはね一発切ってみようと思いますおそらくこう切ってこうこうこれ切りにくいなこっちからかなギリギリ攻めない方がいいな ギギリギリ攻めない方がいい方がですねグラインダーで切りやすいのでちょっとよいしょ改めましょうグラインダーで切る時に右利きでも問題なく切れそうなのはこの辺りですねこの辺りから切ろうかなここがいいなはいそうするとまあいいでしょうこれぐらいならねだったらこっちをこの辺りと すすすればいいいかなはい、改めまま切る場所をこことこことにしますちょっとわからなくならないように丸でもつけとこうはい、えー、これでね切っていこうと思いますちょっとずつ切ろうと思いますこのマイクの線がね怖いな<笑>ちょっと慣れないからすいませんね今回はいろいろするかもしれませんじゃあちょっと一回電源入れますよ 見えますかねこんな感じですね。こことここね。ここを間はと切っていきます。さあ、うまく切れるかなこうかなこっちからかなこっちの方が切りやすいですね。ここ。こう斜めに当てればいいんでね。そこうが尖っちゃうけど。本当は、本当はこうか。まあ、こ, こっちがいいですね。こうだね。 行きましょう。 こここんな感じでですすす見えますかねここですねもう部分的にはね貫通してますで外す感じかなこれはまあ上手にやらないのでねなるべく傷をつけたくないのでうまい具合にしたいんですけどまあどうせ安らんといかんのでねまずは疲労が起きなければこれでいいな まあ、こんなな感じですね良さそうかなこの辺はね一発勝負でも失敗したら取り返しがつかないのでなるべくね慎重にやった方がいいです。 ほぼほぼ外れそうですはい外れましたね見えますかねこんな感じで切り欠きをパカッと外しましたはいまあここね今切ったばっかりなんでねすごい荒くなってますからここをやすりでねならしていきますでちょっと 仮, 仮にねぴったりかどうかやってみますよこちらからカメラが見えないので非常に見にくいんですけどいきますおおちょっとね隙間空いちゃったなここまでギリギリ攻めなくてよかったですね<笑>まあいいでしょうあの多少ね水蒸気があそこから抜けるぐらいかな ままままあああいいいいいででしょう、はいまあ、まあいいと思いますすこんんなもんです、ね、今まではこちらを締めるとねこっちが締まらなかったんですけどピタッと締まるようになりました締めた状態でこちらがピタッと気持ちいいですそして、えー、この切った分しか回らないんでねこれぐらいと。 素晴らしく気持ちがいいです<笑>やっぱけど切って正解ですねと思うんですけどではねヤスりで切りましょうはい、えー、ここからはねちょっとは、まあ、試しに一層ひそひそ声でやってみようと思います、まあ、これぐらいのひそひそ声だったらねあのオープンな場所でもねそんなに気にならないので今カットしたばっかりですけど、えー、このね切断面がね、えー かなり粗くなってますので、ね、まずは研いでいこうと思います。 はい、えーはいえー、ほぼね完璧じゃないかと思いますなんかね鉄なんでねかなり簡単でしたねそんな力入れなくても削れていくしこんなねあのダイソーのねヤスリ1本で全然いけましたちょっとね触ってみますあーいいですねあめっちゃいいですね全然トゲトゲ感もなくなりましたねちょっとここが痛いかなうんちょっとここを鳴らしたいかな こっっっちち側がちょっと尖ってる、ね、はいまあこれでもね全然大丈夫だと思いますけどあのー、私の場合はね安する作業嫌いじゃないんであの細部までやっておきます。 もういいと思います。ああこれは完璧ですね。もう完璧ですね。もういいですね。はい。じゃあねちょっとまた一旦止めますね。はい。えー、一層ねひそひそ声になってるかもしれませんが。 どのぐらい声が小さくてもねいけるのかっていうのをちょっと調べるためにこのぐらいでね喋ってみたいと思いますめちゃめちゃね小さい小声に近いんですけど、まあ、もしかしたらこれでいけるんだったらね夜中とかでもね全然いいなと思ってでこっからやる作業はですねちょっと錆止めを塗るだけですで、えーまあ、塗る前にねちょっと脱脂っていうかねあの汚れを取った方がいいので まあ普段燃料に使っているアルコール汚れをまず取ってやりましょう正しいやり方はね知らないんですけどねまあ経験でこれでやってうまくいってるということをやってるだけなんで まあ、正しいやり方が、ね、知りたい人は検索とか、ね、していただいた方がいいとは思いますで、えー、これを使います、まあ、料理用の鍋に使っていいかどうかわからないので、まあ、自己責任ですけど、まあ、エポキシ系ですねこれねの錆止め塗料です結構強いんですよなので私はねこれものすごい気に入ってます、まあ、塗料ちょっと高めの塗料なんですけどねあの とっても、ね、便利でいろんなことに使えますねあの木材にも塗れるし金属にも塗れるしで塗った後ね、ね膜ができて、ね、固まるんで防水効果めちゃくちゃ高いしあとこの上からねペンキとかも塗れるんですよステインは塗れませんけどねペンキなら塗れるんで、まあ、ステインでもねこれが 水性なので油性だったらね塗れると思いますけどほんのちょっとなんでね使うのがこんな大げさな感いらないんですけどまあここに塗るだけですねこういう感じ透明なんでね別に少々はみ出ても全然気にならないん で, でこれ塗っとくとねもう錆びないんですよまあ気になるようだったらねまたちょっとしばらくしてから 塗り足してやってもいいぐらいですけど熱に対してねどのぐらい耐性があるのかっていうのはちょっとわからないので必ずしもね耐熱塗料ではないので耐熱塗料の方が多分いいですけどね正確に言えばねただたかがこんだけ塗るのに耐熱塗料を取るのね買うのもねちょっとバカらしいのでもうこんな風にやっちゃいますまあこの辺素人 DIY のね 別に誰かからあの料金をいただいてやってるわけじゃなくて自分さえ良ければいい的なねものなのでまあそういう意味では気楽にできますよね、えー、うまくいかなくても自分が、えー、痛い思いをするというかまあ錆びて悲しいだけというね誰かに迷惑かかるわけじゃないのでこの辺はね非常に気楽にできる部分ですね 広めに塗っておきます意外とね錆びる時はわずかなところからね酸素と鉄が結びついて錆びちゃうの で, で加熱するとねやっぱり余計錆びやすくいいので活性化するんでしょうね酸化鉄になりやすいのでちょっと広めにね、えー、余裕を持って塗っとってやればいいかなと、はい、まあもしかしたらこうしなくてもいいかもしれませんけどね まあ自己満足の世界です、はい、で乾いたらもう一回とかやったらねなおしそういいと思いますけどまあしませんそこまでははい、えー、ということで完成しましたこれがね乾けば、えー、もうね今後はいけるということになりますこのの状態からの はい、締まりです、ね、この状態からの<笑>なんか何回もやりたくなりますこれはいいうわーこれはいいですぴったりねはまらなかったんで今までうんここがねわずかに空いてますどれぐらいかな 1mm は空いてるなまあ蒸気を逃がす窓と いうことにしてしまいましょう。 しょこんな感じねこんな感じで、えー、切ってここを広げましたシェラカップスノーピークのねこれ一番よく使うんでやっぱこれにはまらないのはねこんな感じはいいいですね一応ねこういうふうにした時にほらここがほぼねこの 取っ手と同じじ長さににななるような感じにしてみてみ見栄え的にねいいかなとはいぴったりとねスノーピークでも締まるようになりましたそれからスノーピークをねもう一個もう一個使った時にねこんな風うな感じで2つ重ねるとこの取っ手のところはねスノーピークってあのかぶらないんでちょっとこうずれる感じになるんですよね その状態でも左右の取っ手よりも広い幅の切り欠きがあるということで穴の幅を決めましたあとこういう風にしてるとね料理してる時に蓋を開けるのが難しかったんだけどここを持って開けてやればね開けやすい全然これによって使い勝手が変わるんですよね完成した時に蓋を開けるつかみやすい こういうい、ね、ところがあるということですシングルバーナーで炙りながら曲げたのでこんな風に焼き色がち途と半端についているのでねこれ今日は全部を焼きたいと思います、まあ、最初はね思いっきりこうやるとすすがつくんですけどただねすすってこうにすると燃えるので別にね最初はすすがついても問題はないですはいこんな感じですね ガンガンに焼いてらないといけないので、えー、焼き続けますね。ススがね燃えてなくなってきましたね。そうですそうですこんな色にしたかったんです。 結構ねボロボロになってますこいつもこいつもね焼き入れをしまくったのでボロボロになってますねより強力に加熱できそうな気がしますこれでいきましょうああって感じですけどね<笑>これでいきましょう 追加の炭も投入していきましょうこれちなみに自作の自作のです F 希望めっちゃね使いやすくてお気に入りです ででもいいのでこんなものを置いてこうしましょうでこいつも追加で放置とすごい絵ですねこれね<笑>まあ鍛えてもらいましょう炎の力でねということで今回もご視聴いただきありがとうございました この動画ね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。引き続きね、あの焚き火料理をやっていきますので、候補がね、今いくつかあるんです。あの、まあ、ラーメンとか焼きそばとか餃子とかね、その辺は絶対やりたいんですけど。